ありがとうございます今回は皆さんにご報告があります。私、タートルフィットネスは YouTube を始めて約9年間動画配信を行ってきました。運動の動画を配信するたびに、運動じゃ痩せない。結局食事管理だ。この動画をやると脂肪が燃えるんですか首が痛い、腰が痛い。こんなのできない。 こんなんで痩せるんですかいろんなコメントがね、日々来ます。これはきつかった、楽だった、動画が長かった、短すぎた。そういったことを参考にさせてもらって、皆さんによりいい動画を配信したいと思ってますんで、動画を見た方は、できれば必ずコメントを残してもらいたいです。私もコメント全部返してるのかっていうと、正直見れてないコメントもありますが、私の中でこんな葛藤があります。先にくれたコメントよりも、後にくれたコメントを返してしまうと、やはり嫌ですよね、正直。せっかくタートルの動画にコメントくれたのに、コメント 返してもらえない。それならコメントしなくてもいいやって正直思うと思います。ほとんど見てます。コメントいただける温かい気持ちは正直受け取ってます。動画を見た方は何でもいいのでコメントを残してください。この前こういった動画を載させてもらいました。まだ見られてない方はよかったら私の心の内をぜひご視聴ください。前回の動画で紹介させてもらったように、タートルフィットネスがめちゃくちゃおすすめなエクササイズを本として出版することができるようになりました。もしまだ予約されてない方は説明欄からぜひ見てみてください。今回はその。 続きの告知になります。本の発売日がついに決まりました。ありがとうございます。6月の16日に販売が決まりました。そしてついにメインとなる表紙がほぼ完成しました。皆さんのおかげで Amazon1 位を取ることができました。本当にありがとうございます。書店に並ぶのは6月14、15ぐらいに並びます。パッと見た瞬間に緑色の帯が目に入ったら中見てもらってぜひ購入してもらえるとありがたいです。で、私はこれからも動画配信を日々続けていく つもりでいいいいまますす皆さんとと一緒にに健康的に歳を取れたらいいなと思います前回のお話の時に、たくさん温かいコメントをいただきました。正直目を通してみると、温かすぎて、心に身に染みて、ま涙がね、正直出そうなぐらい、温かいコメントばっかりでした。コメントが全部返せれてないんですけども、正直言うと、見てると涙出そうなるんで、心が落ち着き次第全部コメント返させてもらいますんで、皆さんのね、気持ちよかったらコメントで残してもらえると嬉しいです。もちろん今回の動画のコメントでもありがたいんで、よかったら残してください。 このまま皆さんと10年、20年、30 年, 年、歳をとって、私もおじいさんになっても動画配信してると思いますんで、そうなった時に、あの頃のタートルさんの動画を見て、運動してきたことによって、健康で今いられるなとか、元気に歩けてるなとか、そういって皆さんと一緒にね、喜びを分かち合えて、そういった未来がね、共有できるととても嬉しく思います。最後になりますが、まだ予約をされてない方がいましたら、よかったらぜひね、私の9年間の思いが全部詰まってますんで、アマゾンのリンクからご予約ください。もしおか お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、一冊あげようかなと思った方をね、まとめて予約してもらって、ぜひプレゼントしてもらえると、親戚も喜んでくれると思います。これからもタートルフィットネスをよろしくお願いいたします。